はいみなさんこんにちはフラバーアーティスト新です。皆様からマスク作りに必要なキッチンペーパーが手に入りにくいという情報をたくさんいただきました。皆さんからたくさんいただいた情報の中で今回僕がね注目したのがこのペーパーです。トラスコエコペーパーウエスです。この厚みがあります。これで1ロールでだいたいこれで500枚あの。ここに切り取り線があって 500枚分の紙が巻かれています、えー、そして価格的にはだいたい今この1巻で2000円弱ぐらいですね、えー、なので今回はこのトラストエコペーパーウェスを使ってマスクを作っていきたいと思いますでは早速いってみましょうどうぞはいでは使用素材を紹介していきますこちらがトラスコエコペーパーウェスです こちらを一枚使っていきます。はい、こちらがクラフトペーパー帯です。こちらはマスクの鼻の部分に入るワイヤーになります。こちらはですね、百円ショップのラッピングコーナーなどに置いてあります。はい、こちらが両面テープです。 テープの太さは1 0ミリから1 5ミリくらいが望ましいです、はい、こちらがサージカルテープですこちらは1 2ミリのものを使用します、はい、こちらがダクトテープというテープです100円ショップのマスキングテープなどのコーナーに置いてありますこちらは先ほどのサージカルテープがない場合こちらで代用します、はい、こちらがストッキングです100円ショップやコンビニエンスストアでも売ってます はい、こちらがエアコンフィルターです。今回はこれを使う方法と使わない方法を両方紹介します。はい、こちらがハサミと物差しになります。はい、ではね、最初にこのストッキングですね。これ、今足のところをカットしました。ここを、大体ね、2センチぐらいが、 良さそうでした。最初ねこの間の動画では1ンチって言ったんですけど2ンチくらい2ンチくらいこのようにカットしますよいいですか輪切りです輪切りにカットしますまあ耳ゴムになるのでここを両方があるのに2つねカットしますで 大体大人用の場合は、この上の も, ももの方ですね。で、子供用の場合は、この下の足首の方を使うと良いと思います。はい、したらこれね、このストッキングって、これピンピンピンピンってやると、このようにね、丸まるんですよ。ほら。いいですかこれをピンピンピンピンってこれやると、簡単にこう、丸まるんですよ。これが。こうやって。え、これをマスクのゴムとして使っていきます。 ははいいでは始めていきますまずこのトラスコエコペーパーウェスの特徴としてこの横ですね横は紙が止まってるんですねここがでこの切り取り線の方ですねここは縦の線はえ実はここは空洞になってるんですよ中が要するに紙がね4枚で1つのこの紙を構成していますちょっと見えづらいかもしれないんですけど4枚紙が重なって1つの紙を構成していてここは閉じられてるんですねえなのでここを マスクを横にしてこの向きでマスクを作っていきますここ間違えないでください、えー、続いてマスクのサイズを決めていきます、えー、マスクのサイズは通常だいたい14センチから17センチで、えー、小さめが14センチで通常サイズがだいたい17センチぐらいですね、えー、なので今回はね17センチのマスクを作っていきますけれどもご自身が作りたいマスクプラス3センチのところでこのエコペーパーベースをカットします でこの縦はカットしませんのでよく覚えておいてください。この横をカットしますねで。以前、前回の動画でこの手袋の使い方、後ろをね、キュッと引っ張ると、ピタッと手がはまりますよって言ったんですけれども、このようにね、輪ゴムをここにかけておくと、この方がピタッと止まることが分かりましたので、今回からはこのようにします。でした今回は僕は 17cm でカットするので、20cm のところで、 えー、このペーパーパをカットします、まあ、おおよそこのように折りたたんで、まあ、やりやすいようにはねあの線と引くより多分この方がやりやすいと思うので、まあ、だいたいね数ミリの誤差とかは全然問題ありませんので、えー、このように2 0ンチのところでこのように折り込みます、はい、そしたらここをねここの線に合わせてハサミでカットしますよ カットしましまた。そしたらこれは切 り, 取り切り取った方の紙も使いますので捨てないで取っておいてくださいこのように折り込みますだいたい1センチぐらいですかね1センチぐらいで折り込みますよそしたらここもう一度同じ大きさで 2回このように折り込みます、えー、そしたらここの角ですね角をだいたい1ンチぐらいなんですけども本当おおよそでいいですここをこのようにカットしますですからこちら側もカットしますよ そしたら、ここを広げて両面テープでここを貼るんですがもうここのね両サイドだいたい両サイドあの2センチずつぐらいですね2センチずつぐらいはもう開けてしまって構わないので1 4ンチでこのように両面テープをカットしてここの部分ですね ここの部分に、えー、このように貼り付けますでそしたらこの両面テープをこのように剥がしてこのクラフトペーパー体ですねクラフトペーパー体をこのちょうど真ん中ですね真ん中に、まあ、これね真ん中にちょうど来た方がいいんでちょっと測ってあげて まあ、1 0ンチのとこですよね。したらこのクラフトペーパータイムはこのように一回折るとね、真ん中がわかりますので、折り目をつけて、このように貼り付けます。ここの折り込んだ一番端っこのあたりがいいですね。このように両面テーブル貼り付けますね。はい。そしたらこれを折ります。 じゃあこの反対側ですね反対側も、えー、このように1回大体1ンチぐらいですよもう大体でいいですよ2回折ります、えー、そしたら折ったら、えー、先ほどと同じようにこの角をこのようにカットしますこちら側もカットしますよ はい、でそして開けて同じようにここをまあおおよそでいいですよ全然、はい、ここを剥がしてあげてまたこれをこのように折りますはいそしたらですね先ほど カットした残りのこのエコペーパーウェスを、えー、今ねマスクサイズ 17cm なので、えー、マイナス 2cm 大体 15cm ぐらいでカットしますはいカットができましたそしたらここのこのエコペーパーウェスはいらないですそしたらこのエコペーパーウェスをですねこの最初に作ったこれの ここの間をね、えー、開けてあげて、まあ、4枚構造なんで、ちょうど2枚2枚のところがいいですね。えー、で、これをね、中に、これ、今、こう切ったものを、横にこうします。ここ重要です。えー、95 91% くらいのフィルター効果を上げるには、これをね、このように。 90度回転させるる必要があるんです、えー、これの検証結果については、えー、この動画の下の説明欄のところに、えー、久遠先生の検証結果というのをねつけておきますのであのそちらの方をご覧ください、えー、このようにするとより N95 のマスクの効果に近づいていきますこの真ん中ですね真ん中にこれを。 このように入れますはい先ほどカットした、ね、エコペーパーウエスがちょうど真ん中に今入ってますこの時にですね実はこのエアコンフィルターをこのエコペーパーウエスの代わりに入れるとよりフィルター効果は上がります、まあ、ただね、あのー、このエアコンフィルターに対して いろいろと、ね、賛否両論ありましたので、まあ、使いたい人はもちろん使っていいですけど使いたくない人はこのエコペーパーウェスでやっていいと思います、まあ、ここは、ね、両方ともこう選択肢があっていいと思いますエアコンフィルターを使いたい方はエアコンフィルターを先ほどのエコペーパーウェスの代わりに入れる、えー、このエアコンフィルターが嫌な方はこのままエコペーパーウェスを90度回転させて入れるこの90度回転させるところが 重要なポイントですので忘れないでください、はい、そしたらこれをね反対側にひっくり返しますで先ほどワイヤーを入れたのがこの上の部分ですねはいそしたらこれをねこのように真ん中で折りますで広げます広げたらここでこのように 折 り, 線に折り線に合わせてまたこのように両方から折ります。はい。いいですかただこれを広げます。で反対側にして、えー、ここに上にワイヤーが入っている状態です。ここの折り目を持って、ここですね。ここの縁に合わせて折り込みますね。ただこの真ん中、真ん中もここを持ったら、まあ、 ここのちょっと後ろと見えてるこの線ですねこの線のあたりまで、えー、つけますこれねこのプリーツの折り方で実はこのマスクのね上のサイズが決まっていくんですだいたいまあ通常9センチぐらいなんですよマスクってなのでこの3番目のプリーツでまあこう入れ持ってあげて、まあ、ここのあたりでだいたい今9 c m、ね、9センチでできるようになってます ただこのように折り込みました。はい。いいですかここをね、まあ、物差しとかでこう置きましょう。一回仮止めにしておきましょう。置くだけで仮止めできますので。はい。そしたらこれからね、このダクトテープ、もしくはこのサージカルテープ、どっちかを使います。で あのね、サージカルテープは薬局とか、まあ、100均でも売ってるんですけれどももしねサージカルテープが品薄になってるようでしたらこのダクトテープで全然代用できますでこのダクトテープはね僕ね使ってみたんですけど実際痛くなあの肌に当たった時に痛くなかったですでただ一番やっぱりこのねサージカルテープの方が全然痛く全く違和感はないので こここっっっちちををを使使えたらこっちを使ったらがいいんですすけど、まあこのテープを用意しますねはい、はい、そしたらまあこれね普通にこのまま手で折ってもいいんですけど例えば物差しとかがあったら物差しでこのようにして、えー、ここのねさっきカットした部分あるじゃないですかあの斜めにカットしましたよねハサミでそこの辺りをこうしてあ物差しで置いてあげて 1cm ぐらいですこのように折り目をつけます。 まあ、ここのね、折ったここの長さ、ここを止めるんで、に合わせて、サージカルテープを先にこうカットしておきます。まあ、2つね、両側あるので、2枚同じ長さにカットしておくといいんですけど、今、とりあえず1枚でやっていきますね。そしたら、あのこのね、耳、ゴム。 さっきのストッキングで作った耳ゴムをこのようにここに入れてでこういうふうに折り込みますね折り込んだらここの部分をサージカルテープで貼りますはいできました いいですかそしたらこの反対側も同じようにしていきますよこのように折り込ん で, でもうマスクの完成ですちょっとつけてみましょうはい、えー、こちらが完成したマスクですこれが表側でこれが裏側になります、えー、この、ね、特徴としては 最初に言ったようにこのね紙を90度回転させることによってフィルター効果が 91.3% 上がると言われてます、えー、なのでその効果を使ったマスクになります、えー、でね、あのー、そのフィルター自体を、えー、先ほども言いましたけどエアコンフィルターを使っても、えー、今回はね肌に直接エアコンフィルターが当たらない設計になってますので あのとても今までよりはねあの気になる方がいらっしゃらないんじゃないかなと思います、えー、またねこう改善点がありましたら、えー、どんどん改善した改定版を出していきますけれどもちょっとこれつけてみますねプリズムでこう広げたあでこうつけますでやっぱりねこのストッキングのね耳ゴムはすんごいこう痛くなくて気持ちいいですでここも ビシッと、みんなね、ここもこうやって押さえてあげるとビシッとします。なので、ここ、ワイヤーが入ってますよね。だからこういう風に押さえてあげると、もう、全然ここ隙間なくね、あの、できます。なので、結構これは効果が期待できると思いますよ。でね、先ほど言ったエアコンフィルターを入れたタイプと、このトラストエコプーイパーウェスを、 90度にして入れたタイプと両方作ってみたんですがこのエアコンフィルターを使って入れたタイプの方がなんかこうマスクの息苦しさというのはなかったですなのでまあ感染をね防ぐという点では両方ともねこう効果は期待できますけれども息苦しさという点ではこのエアコンフィルターを入れた方が息苦しさはないと思いますがまあこれでね マスクの解消は少し防げると思います。またね皆さんから有力な情報を頂 い, いて改訂版を作っていきたいと思いますのでこうした方がいいよっていうアイデアがありましたらどんどんコメントくださいよろしくお願いします、はい、今回はねドラストエコペーパーウエスを使ったマスクの作り方でしたこの動画がねいいねと思った方はグッドボタンをよろしくお願いしますまたねどんどん改訂版を出していきますのでぜひチャンネル登録をして改訂版をお待ちください ではまた次回お会いしましょう !See you next time! ありがとうございました